あの宝箱もらっちゃおうかな紫の鍵だ真ん中から発電機をつけよう あねネアこれもらってあらいいのありがとう僕救助行ってくるね キャンプされてる戻ってきた。ミンガンバクて逃げて。ネア治療お願いします。こっちに来る。 みん。治療をお願いします。ありがとうみん。二つ目あさります。赤マップ来た。みん行ってくれる こっちに来た救助行けたかなトンネルに入ったタゲこっちに来ないかな一発もらう 追いかけてこない仲間に治療してもらおうお願い直してくださいここで僕もダウンはまずいプロありがとう 僕じゃないね。みん、捕まっちゃったみんナイスー。みん、ネアも行こうとしてくれてた。みんは次がラストだから。 絆あるし僕が肉壁でするよだからネアは発電機お願い<笑>こっちに来ないねでも板1枚分時間稼いだよ ね、ありがとうみんなまだチェイスしてるわ急いでゲートを開けようこっちはまだだねいたもまだあったし全部倒しまくって逃げてほしいあそこにいるのか みん黒がカバーに来てくれてたんだねネアは反対側行ったかないた全員で脱出だー。